言い訳とイチャモンが骨の髄まで染み付いているんですね。どうも、政治いろいろの学部です。長引くコロナショックの中、半ば強引に開幕した韓のある北京冬季五輪。東京五輪では韓国が日本に対して 嫌ががらせを随分と行っていましたが北京五輪でも例によって言い訳とイチャモンの嵐で世界から失笑を買っているようです。2022年2月6日付、中央日報からの引用です。北京冬季五輪に出場する韓国選手団が食べ物の問題に苦しめられている。美食の国と呼ばれる中国の名声には、 見合わないメニューのためだ。選手らはビュッフェスタイルの選手村食堂を利用するが、食べ物の質はそれほど良くないという。ほとんどの食べ物が脂っこく、韓国人の口に合わないため、まともに食事をできなかったという。スピードスケート代表チームのチョン・ジェンオン選手は5日、北京国立スピードスケート競技場で行われた 公式トレーニングを終えた後、食事問題に関する質問に、2018年の平昌冬季五輪の時と大きく比較される。選手村の食堂の食べ物はそれほど美味しくない。北京に到着した日の夕食に選手村の食堂を訪問してから一度も行っていないと話した。スピードスケート女子マススタートに出場するキム・ボルム選手は、 メニューを見たら家に帰りたくなる気持ちまで出てきたと明らかにした。代表チーム関係者らも声を揃えて不満を吐露した。ショートトラック代表チーム関係者は、食べられるものがほとんどない。異色の国である中国で五輪が開かれ、とても期待していたが、これまで行った五輪大会のうち、食べ物の質が最も良くないと話した。 北京の選手村だけではない。リュージュ代表選手らが滞在する遠京の選手村と、スキー種目の選手らが過ごす超加工の選手村の状況も似ている。幸い、韓国選手団は、大韓体育会が支援する給食支援センターの弁当で食事を解決している。大韓体育会は、北京選手村から15分ほど離れたクラウンプラザ 北京サンパレスホテルに給食支援センターを設けて選手らに間食弁当を配達している。大韓体育会は、チンチョン国家代表選手村の栄養士と料理スタッフら14人を派遣し、4日から17日まで北京選手村で間食弁当を配達すると説明した。とのことで、いかがでしょうか 口を開けばイチャモン言い訳ばかりの韓国。案の定と言うべきか、北京五輪でも開始早々好き勝手に不平不満を言いまくっているようです。特に食事については随分と不満があるようで、一部の選手は、こんな食事でメダルが取れるかとまで言っているようです。確かにギリギリの勝負を競うアスリートにとって、毎日の食事が 何よりも大切なのは理解できますがそれにしてもここまで露骨にケチをつけるのはちょっと品がないですよね私自身中国の食事が格別美味しいとは思えませんが仮にオリンピックで提供されている食事ですからねメダルが取れないほどひどいとは少々言い過ぎなのではないでしょうかちなみに前回大会のぴょんちゃん五輪の時は大会前に 競技場周辺の保安検査を担当していた民間業者でノロウイルスによる集団食中毒が発生しているんですよねそして開催中のぴょんちゃん五輪でスイスのフリースタイルの2選手がノロウイルスに感染しているんですよね食事がまずいという前に自分たちのずさんな衛生管理をしっかりしてからイチャモンをつけろって言いたくなりますよねさて。 話を戻しましまて韓国がイチャモンをつけるという思惑は分かりきっています。できる限り早い段階で何かしらのイチャモンをつけておき、世界に向けてさりげなくフラグを立てておく。メダルを取れなければ、ほら、食事がまずかったからだよと開き直ることができますし、運よくメダルが取れれば、食事がこんなにまずかったのに、これだけのメダルが取れたんだよとアピールできる。 結局はその程度のことなのです。ケチをつけるなら食事が一番都合がいいと、まあそんなところなのでしょう。何しろ昨年開催の東京五輪でも韓国はひどかったですからね。福島原発の汚染水処理がかなり進んでいるにもかかわらず、いまだに日本は放射能によって汚染されていると声高に主張し、 選手村で提供されている食材一つ一つについて、これ見よがしに放射能検査を行った韓国。さらに、震災復興の象徴として贈呈されたビクトリーブーケも、放射能で汚染されているとイチャモンをつけ、放射能検査を行うという暴挙に出ています。ちなみに、韓国が放射能検査に使ったのが空間線量計なんですよね。 食材、食品に対して空間線量計で放射能を測定していたそうです。食品に放射性物質が含まれているかどうかは、食品を粉砕して専用の測定器に入れて測定するものなんですけどね。さすがとしか言いようがありません。今更書くのも気分が悪くなりますが、日本人のおもてなし精神を踏みにじるような無礼ですよね。 人として国家としての良識を疑ってしまいます。言うまでもなく2021年の時点で福島原発事故による放射能は問題のないレベルまで改善しており、食材も決して汚染されているわけではありません。百歩譲ってどうしてもリスクを取り除きたいのなら、放射能検査などと大げさに騒ぎ立てることなく、ただ黙って代わりの弁当を手配すればいいだけのことで、 世界に向けてアピールすることではないはずです。騒げば騒ぐほど、韓国の恥を堂々とさらげ出すだけなんですけどね。放射能による食品汚染ということで言えば、ウォルソン原発を抱える韓国の方がより深刻で、近海も汚染されまくっているのですが、どこまで行っても都合の悪いことはきれいにスルーする国なのでしょう。 こんな嘘とイチャモンだらけの国にはもう付き合っていく気力もありません。北京五輪の舞台で終戦宣言をアピールというレガシーが白紙に戻ってしまったからささやかな仕返しのつもりなのでしょうか。何にしても幼稚としか言いようがありません。日本としては韓国のメダル数がどうなろうと一向にどうでもいいのですが根拠のないイチャモンだけはいい加減に終わりにしてほしいところです。